はいおはようござござざいいまますすスカルで今日はねちょっともう料理目の前に来ちゃってるんですけど今回はですねあの継承券さんの方からお声がだきましてコラボメニューを作らせていただきましたこのメニューがねこちらですねすごい<笑>こちらのメニューが、えー、混ぜそばとご飯が合わさったようなメニューになってましてもちろん麺お米入ってて唐揚げチャーシューで温玉にチーズでカレーがかかってるんですよ 軽商系さんの系列、ラーメン屋さん以外にも、バタチキさんっていうお店があって、そこの唐揚げだったり、カレーだったり、軽商系さんのいいところをすべて集めたような新メニューとなっております。まあ、ちょっとね、このメニューは僕の特別サイズなんで、このサイズでは販売がないんですけど、この通常メニューですね、1倍、2倍、3倍と量が選びまして、ああ普通のお客様でも食べれるメニューとなっております。で、ただね、3倍とても量が多いので、2倍を 食べきった方のみ次回3倍が頼めるというシステムになっております。 こちらのメニューはです、ね、3月の1日から3月31日まで1ヶ月間の、ね、期間限定メニューとなっておりまして桂昌軒さん屋号のお店と上昌軒の一崎総本店さんバタチケ高崎大葉店さんの3種類 で, す、ね、でいただけることになっておりますので興味がある方は是非食べに行ってみてください。 じゃあ早速いただいちゃってみでしょうか。はい。じゃあすいません。いただきます。じゃあ早速ちょっと温玉。<笑>でご飯の量がすごい。先にちょっとご飯を食べていかないと。うん。うん。うん、ま。うん。まあ僕もねその。 バタチキさんもともと昔撮影させてもらってまして、まあ、名前の通りバターチキンカレーとか出しているお店なんですねで今回そのお店のカレーを使ってるんでもうしっかりとしたうまいやつなんですよただの合いけとかじゃなくてもうすべてが本格的にうまいやつなんでこれ食べてほしいなうんうまっ 早速ちょっと麺をうま、んうんうんうんうん、そう。 おっやった<笑>見えるかなめっちゃやわらかいんだよこの豚うんうま<笑>うん ユースがいいなこれ一回下に返し入ってるんで一回混ぜちゃいますね全部うわ い, い い,、まあ、いろんなトッピングも入ってますし食べ方はね自由ってことなんで皆さんの好きなように食べてみてくださ い, い うん。 見えるかなこれこの唐揚げがねめっちゃうまいんだようまっ、うんいいよっ やっぱめちゃめちちゃゃこれ重たいですね<笑>すごい通常サイズのやつでも麺がねゆで前で250でご飯も150ぐらいあるみたいなんで多分、ね、トッピング合わせると7 0 0グラムぐらい結構ね普通の男性でももしかし食べきるの難しいぐらいがっつりしたご飯だと思います<笑>うん 嗯。 うん。<音声><音声><音声><音声> いはいごちそうさまでしたこれねうめちゃめちゃうまい<笑>ぜひみんなに食べてもらいたいですで、ね、あの実際販売する3月1日から各店舗の公式ツイッターだったりとか店長さんのツイッターの方から発表があるかと思いますのでぜひぜひ皆様もチェックしてみてください以上ラスカルからでしたじゃあね